められて「手も足も出せねえ動けねえ」「泥だらけで遊まんにれ」「転んだらまた立ち上がれ」 t days of fire. Era his son of a m e I'll t a no i l l Force t h e r e trialing, no sabi. 어 <소리> しと勝負というわけで今週しゅうも始まり始まりおれさまは強いマシンを集めることを生きがいにしている貴様たちのマシンも俺様のコレクションに加えることにしたからありがたく思えなんやてヘリアブレーカー 行くぜ、ヘリオブレーカーのパワーを燃やしれー。おとなしくマシンを渡せばよし。もしも嫌だというなら、あの店を粉々に破壊してやる。何すんねん、やめて。まずは一発目。 だが俺様は決して諦めないかお覚えとくがいい<笑>おかげで助かったわそれにしてもかっこよかったで勘違いするなよっぽはただコバルトブレードを他人の手に渡したくなかっただけだ<笑>また会おう。 そ の, の正体は名前も素性も分かりません。もちろん、我々組織の人間でもありませんリーダーたちの間で、その存在が噂されている、謎のマシンコレクターだと思われます。いかがいたしましょうか、アババさん。任務は継続よ。次のバトルに備えて、トレーニングに励むよう。う彼に伝えるのじゃ。かしこまりました。 ああいつの心には甘さがあるそもそも今回の任務もこいつを自由にしたいという優しさゆえのこと。 夢を見とったんかいなそれにしてもえらい気分んのええゆめやった世界最強のビーダーかよっしゃ決めたでわいはその夢を実現してみせるかくしてヤマトはビーダーマンの修行を やばばーどうしたのよヤマトなんか知らんけどビーダーマンの特訓がうまくいかへんのやうーんそれってもしかしたら相手がいないからかもしれないわねえ初めての戦いであんな強いビーダーと戦ったんだものきっと普通の修行じゃ刺激が足りなくてあんまりやる気が出ないんじゃない それは母ちゃんワイ強い奴とバトルしたいんややっぱりねーええ何がやっぱりなんやあんたはやっぱりビーダーになる運命を持った子供だったってことよ野良猫に育てられていたあんたと初めて会った時すでにあんたはコバルトブレードを手にしていたワイが、コバルトブレードそうよ その時私はきっとこの子はビーダーになるために生まれてきた子だって思ったわだけどあんたを育てるようになってからよくない噂を聞くようになったのよくない噂ビーダーマンの世界には謎の組織が存在して世界中のビーダーを支配しようとしているって細かいな私も詳しくは知らないんだけどそんな噂を聞いていたから 私はコバルトブレードを隠してきたのよ。でも、コバルトブレードは自らあんたの前に現れた。あの時、私も心を決めたわ。この子はビーダーになる。その運命を受け入れようって決心したの。わいの、運命そうよ、ヤマト。母ちゃんだって腹くくったんだから。あんたもしっかり頑張らなきゃ。わかったで、母ちゃん。 自己紹介してなかったね僕はブルブルチンって呼んでね。<笑>これがヤマトくんのマシンなんだ<笑>かっこいいねコバルトブレードって言うんや<笑>名前もかっこいいってやろう戦ったらもっとかっこいいんやで、ね、見せておうと言いたいところやけど相手がおらんねんな みたいに強いやつが、あいつって誰のこと？名前は知らんけど、こんなやつや。知ってるよ。そうやろな。知っとるやろ。 笑っていられんねー。ほんまにあいつが放るんやろなー 互い様 や, やっと到着やなんよよし完璧だ。 お前、どうしてここにこの間みたいにまたワイと戦ってほしいんや何だとお願いやまたワイとバトルしてえなこの通りや<笑>いいだろうーただし俺が勝ったらそのコバルトブレードは渡してもらうぞ何やて望むところや<笑><笑> 風さ風ここの特殊な地形によって風は複雑に入り乱れるビー玉はどこへ飛ぶかわからないというわけさ<笑>なるほどそれでこんなに風がビュービュー吹いていたんだねつまり風を制した者が勝負を制するのさ何の勝負はこれからや くぞうわっうわっ いつ俺の攻撃をすべてかわしやがったよっしゃ今度はワイの番やあかんワイも風を呼ばんと勝負にならんこのままではせっかく手に入れたコバルトグレードを取られてしまうせやけど風を呼むなんてどうやったらいいんや<笑> 寒いよね。あれやあいつの青おっぱを見れば風の動きがわかるこっちやこいつ風を読みやがったどどうして風さえ読めればこっちのもんや何のなんだ 時の《あのあの時のダメージがバトルの影響で悪化したんだね》そんなことがあったのかそんなん関係あらへんわいお前はバトルするためにここまで来たんやこれくらいのダメージへとも肝心でだけどそこまでしてなぜ戦う お前にも守りたいものがあるからか守るもんなんてないわいはただ世界一強いリーダーになりたいだけやそれがわいの夢なんや夢これがお兄ちゃんのクロムゼファーさ俺はこいつで世界一強いリーダーになってみせる頑張ってねお兄ちゃん<笑>俺にもこいつみたいに夢を追いかけていた頃があった おワイ お, お前と戦うのを楽しみにしてたんや頼むから手加減なんかせえへんとバリバリ攻撃してえなこいつ<笑><笑>久しぶりに真のビーダーと呼べる相手に出会えたようだ望み通り手加減なしの真剣勝負だそう コ, コとな フフフフフフフフフフやはりこいつらのマシンをこの俺様のコレクションに加えねばなる<笑>、うん やはりお前はあの時のどないなっとんねんヤマトとやらそのマシーンは俺様が頂戴するでこのヘリオブレーカーでな 奪おうとしたこの俺のことを。<笑>ああ こ, これは。何のこれ好き？そ<笑>あの時と同じ。<笑><笑>ああ<笑>呼吸を合わせて一気に引き上げるぞ、リナ。わかった。一, 一いいの二の。 おかかげで助かったわああ、そいやまだ名前聞いてなかったな。グレイだ。グレイ・マイケル・ヴィンセント。ワイはヤマトダイはヤマトや僕はブル<笑>ブルチンって呼んでね。 助けてもらったことはうっすら覚えてるよヤマト君、僕を2度も助けてくれたんだよねあありがとねヤマト君。そんな礼なんてそれにグレイかって助けてくれたんやね俺は別にグレーくんもありがとう あ, あああ<笑>グレーが赤くなった お前や真っ赤やで。うるさい。俺をからかうとただじゃ済まないぞ。<笑><笑>あんたたち今何時だと思ってるの？四カ時してないでもう出なったー。わ<笑><笑>かったわね。はーい どうしてヤマトはグレイとブルという仲間を得たのだった。というわけでこの続きは次回。 あ。 そこはビーダーたちが技を競い合うビーダーマンの聖地ヤマトを連れて隣町のビーコロシアムに来たのはいいけどこいつ本当に素人なんだなぜコバルトブレードはこんなやつを選んだんだあいつはバトルクロウどうしてあいつがここに次回その名はシャドウお前はこの俺が倒す